まあ、おはよう意外に館長は年がとってるってことですね。<笑> いい姉してるね<笑>なんやん若いのおやんか、ね、<笑>そうやんな意外にお年寄りやから<笑>ごめんね<笑>でもここは押さえとかないとさ<笑><笑>何権力抗争<笑><笑>ここは押さえとかないといでも離れていくな あなたの挨拶だか ら, ほらあ、そうか、挨拶だけちゃんとしといてなるほど日常忘れてませんよっていうのなるほどあ、うんこした兄<笑>ちゃんにこうようにしてもらっていいの<笑><笑>それはすみません、ありがとうございます<笑>、ね、<笑>なんか、あの人たちと一緒になってきたね ハニーがあんたらみたいになったっていう写真を撮りたいの。っっえー、とえ、と、えー、と。ああ、ああ こやリコリコあにこや あ, れ あ, れおれあたなんてうん な, んてなんてうんよ次が7位嫌らしい。はい<笑> あのほらなんかなんて言うんやろな何ちょっとしゃがんであ の, のライトで 私, 私ら関係ないわっていう顔なんて言うんすうあっち向いた何て言うんやろなもうちょっと寄ってさうでるだ高さ合わせて寄っ て, てよっで二人ともあっち向くとかさ だ、ね、<笑>か打つらへんや<笑>ちょっとそうういハニーがあんたらみたいになったっていう話。<笑> ハニーおるよ。ほら。うん。パンーって。その顔<笑>。